はは埼玉県の朝霞市から参りました若毛焼と申します2023年今年最初の演武となります皆様に感動を与えられるよう一生懸命演武いたしますのでご声援のほどよろししくお願いますよろしくお願いします 六景構え。竜蘭 さあ続いてえっ、ー、とー。<笑>